よさこい飛翔さんになりますよろしくお願いいたしますはいこんにちはよさこい飛翔です、えー、今のね前にやった UC さんが可愛らしい挨拶で始まったんですけど私たちは可愛い踊りであの頑張りたいと思います、えー、またあのね色彩さんの可愛い子たちもあの手伝ってくれるっていうことでカニサンバを踊りたいと思いますよろしくお願いします Cool.